立花、立花アリスです。立花と呼んでください。その、アイドルには興味なかったのですが、将来は歌や音楽をお仕事にしたいと思っていました。言われた仕事はしますから、心配しないでください。論破なら簡単なんですけど、勉強は得意です。 大丈夫です。音楽には力があるって思う。えすみません。読書してて。プロデューサーは私の周りの大人とは少し違います。いい意味で。私、アリスって名前が嫌いで。 個性的といえば、そうですけど。お仕事ですか了解です。これくらい一人ででき、あれ今回のお仕事の必要性とは目標に向かい、着実に進んでいると思います。小さなお仕事でも。プロデューサーなら、 私のことを理解してくれていると思えるんです。プロデューサーは私が無理してるって思ってプロデューサー、その、今まで私、名前が嫌いで、カくなだったかもしれません。でも、私らしさも大事って教えてくれて、 ありがとう。ついに、本格的にアイドルデビューですね。<笑>なんだか笑ってしまいますね。だって、名前に悩んだりして、ずっと頑固だった私が、こんなドレスを着てアイドルですよ。<笑>あの、頑張ってきますね。よろしくお願いしますね。 勉強は得意です。大丈夫です。音楽には力があるって思う。ゲーム一緒にしませんかあの、別に子供扱いとかはしなくていいんですから。プロデューサー私だって楽しい時は笑うんですよ。<笑> お仕事ですか了解です。これくらい、一人ででき、あれあの、上手にできました。はぁ、あ、緊張した。あ、あの、勝手に見るのはダメですプ、プロデューサー。あの、別に、 私の名前、呼んでも、いいですから。ふ、は、ぅ、あ、疲れちゃいました。頑張ったから、かなアリスって、日本人っぽくない名前で嫌でした。でも、プロデューサーの言う通り、みんなに覚えてもらえると思うから。<笑>